これで始まったかえっ、ー、と、YouTube の方のインターフェースを見てみるが、ええー、と、またなんか、イフシロ待ってますってふりされた気がするな。あ、すぐそうかああ、動いてる動いてる。はーい。うーん 最初からあんまりくいてない気がするけど、あの、なんか何してたかっていうと、えっ、ー、と、配信を始めるにあたって、なんか、今まであの、OBS Studio の、えっ、ー、と、今、バージョンが 29.0.2 点二やつを使ってるんですが、それ、プラス、ただ、あのー、 いやベータ版が出てて、えー、っと、それを使おうとしていたら、えー、なんか、あのー、設定画面、配信開始をしたらお、そのまま OPS5 が遠なくなって、えと、ー、止まってしまったという、配信できてなかったという状態だったのを、結局、えー、安定版のバージョンに戻して再開しましたっていうのが、 配信が始まる前に起きていました。俺にしてもあれだね。なんか、マイクの音量大きすぎる気がするな。か何回も、あの、音声 ミ, あのサドミキサーのマイクのやつが、あの思いっきり、えっと、赤い表示になっている気がするけど、 ええー、と、これは、どうするんだっけな。ゲイ ン, ゲインを下げればいいのか今っと、マイクゲインちょっと。ちょっと下げます。ちょっと下げた。ちょっと下げて、こんな感じになったけど、どうだ。うん。ちょっと良くなったかな。一応、あの、OBS スタジオの、えっ、ー、と、オフィシャルのドキュメントの方に、えっ、ー、と、 なんか会えっ、ー、と、マイクで拾う会話の声が大体、えっ、ー、と、このサウンドミキサーでいうと、この黄色のゲージ、黄色の範囲に収まっているくらいがちょうどいいらしい。という風に聞いているので、えい、ー、大体そんな感じになってんじゃないかな多分。BGM と音の量のバランスは知らん。 一応あのー、なんか、マイナスマイナス二十デシベルぐらいにしたときはいいくらいっていうことをどっかで見た気がするけど、まあ、あんまり細かいことはあるいなって感じですね。はい、うん。とりあえず、えっ、ー、と、今は、えっ、ー、と、 まあ、オフィスマップはどちらかというと、配信の練習的なものをしようと思ったんで、何するかはっきり決めてなかったんですけど、まあ、あのちょうど昨日、えっ、ー、と、o p e n s t r e e t m a の、えー、とマッピングパーティーが飯坂温泉でありまして、えー、とそれを、えー、今日はオープンストリートマップで編集する作業を配信的な。 ものを買っていこうかなというふうに思います。今画面に見えているのは、えー、っと、坂ではなく、えー、千葉駅の、えー、っと、なんて言うんだっけ、これ。千葉駅の北口西口えー、っと、うん、 大体、千葉駅の西口っていうと、このエリアなんですよ。えっ、ー、と、これが千葉駅でして、えっ、ー、と、この、あの、ターミナルがある、ターミナルっていうかあの、バスターミナルがある。えっ、ー、と、この部分が、東口と呼ばれていて、西口で、これ北口って呼んでたっけなぁ。 確か。うん。なんか、えっ、ー、と、うん、そんな感じです。で、えっ、ー、と、とうわで、えっ、ー、と、西千葉の、西千じゃない、千葉駅の周辺って、まあ最近歩いたことはあるけれども、あんまり、 ストリートマップのマッピングという観点ではあんまりよく見てなかったので、えっ、ー、と、最近どんな感じなのかなっていうのをちょっと見ていっています。んと、えなんとなく会話を始めているけ会話とていうか喋り始めてるけど、ちょくちょくあの配信の設定が気になって、えっ、ー、と、いろんな画面を見てし、設定画面を見てしまう。 えー、っと、多分大丈夫じゃないかな。うん、これで、あの、実は声が乗ってませんでしたみたいな感じだったら、永遠と、あの、画面共有、えー、っと、画面を変え流すだけで、何をしているのか説明が全くないまま進んでいくみたいな感じになるんだ な, な。多分乗ってるはず。 けど、えー、っと、あれだな、OBS ス t u d i の、えー、っと、マイクのミュートの設定を、えー、っと、間違えてるな、これ。ねあの、配信から全、配信見てる人には全然意味がわからない話っていうか、画面が見えてないエリアのそうしてしまうんですが、えー、っと、今、 w ィンドウ s プラスシフト、ウィンドウズキープラスシフトプラス変換キー、無変換キーでミュートのオンオフを切り替えているんですが、えっ、ー、と、これを切り替える設定を間違えていたので、えっ、ー、と、今修正しています。 これでどうだ。えっ、ー、と、これは聞こえてる。これ、あの、これでミューオフ、オフになってるはず。えー、大丈夫かな、はいえー、配信前は始める前に確認したけどって感じのやつが今確認終わり。 始めてきます、まあ、オープンストリートマップの編集画面ってこんな感じなんですよっていうのを、えー、と多分オープンストリートマップを編集したことがない人向けにも軽く説明しておこうと思うんですがとさっきまで見てたあのオープンストリートマップの地図の画面 スする人が見る画面になっていて、えー、とこれを編集する画面だとこうなるっていう。うんはいえー、と例えば道路とか選択するとこんな感じで、えーとせんえー、とクリックしたやつが共通表示されて、えー、とこれが道路、えー、とこの線が何なのか、この線は道路ですよとか、えー、と一方通行ですよとか、そういうのが えっ、ー、と、属性として入っているという感じになっています。で、えっ、ー、と、編集するときに、えっ、ー、と、下が、えっ、ー、と、下地というか、あの、背景に、えぇ、ー、航空写真が、SS ですか、SS 写真が表示されていて、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、オープンストリートマップを編集するにあたって、えっ、ー、と、 自由に利用していいというふうに、えっ、ー、と、提供元から許可が下りている画像を使っているという感じです。えっ、ー、と、具体的に言うと、これ Microsoft Bing っていう、えー、と検索サービスで有名なサイトだと思うんですが、えっ、ー、と、そのリンクが、えっ、ー、と、地 も, も提供していて BingMap というのがあるんですが、BingMap の方ではなく、えー、BingMap の、えー、航空写真、 の部分、えー、その画像の、えー、写真の部分については、えっ、ー、と、オープンストリートマップでトレースしてもよいというふうに、えっ、ー、と、オフィシャルで許可が下りているというふうになっています。えっ、ー、と、ビングの航空写真は全、えっ、ー、と、世界中で使えるやつなんですが、えっ、ー、と、まあ、ビングの航空写真でも全然、えっ、ー、と、あるだけあではあると、もうだいぶ、 あの、建物か建物の外見を書くとか、そういうことで使いやすい画像手があるのですが、日本だと、日本国内においてだと、えっ、ー、と、まあ、別の航空写真を選択することもできて、えっ、ー、と、背景設定かな。これで、えっ、ー、と、 国土地理全国、最新写真、シームレス。これが確か、えっ、ー、と、シームレス航空写真って言われたやつだったはず。これを選択することもできます。えー、っと、ちょっとぼやけてるけど、まあでも、リンクの航空写真と比べると、ちょっとが、えー、っと、見やすいかな、という感じがします。 うんただ、えっ、ー、と、まあ、欠点があるとしたら、うん、えっ、ー、と、まあ、改装度にばらつきがあるっていうと、まあ、千葉駅周辺とかだったらそんなに、あのー、改装度が低すぎるということはないんですけど、えっ、ー、と、まあ、あのー、あんまり山奥とか郊外とかになってくると、 あの、解像度が低くなったりとか、えっ、ー、と、そもそも写真が古すぎたりとか、そういう場合があるので、まあ、あの、いろいろな、えっ、ー、と、航空写真が提供されているので、まあ、地域に応じて、どんな写真が使いやすいかなって見ていきながら、変えていくといいんじゃないかなというふうに思います。えっ、ー、と、それで今回どうしようかな。今回とりあえず、 えっ、ー、と、CMS 航空写真のままで行こうかな。うん。ええー、っと、ちょっと編集始める前に、えっ、ー、と、まずどの辺編集していこうかっていうのを当たりをつけていこうと思うんですけど、えっ、ー、と、早速間違ってそうな場所が、箇所あって、ここ、ファミリーマートがあるんですが、 えー、っと、なんか2箇所あります。2つついてますね。まあ、ここにさすがにあの2店舗あるっていうことはないはずなので、えー、っと、これと同じ場所をちょっと見ていこうと思います。ん、え、ん、ー、と。ここかなはい。えー、っと、 これを見ていくと、えっ、ー、と、なんでここに、えーと、コンビニのマーカーが一括表示されている状態になっているかっていう原因が、えっ、ー、と、ここ拡大したときに、えー、ファミリーマートの建物に、まず、えー、コンビニエンスストアという、えー、属性がついていて、えっ、ー、と、これがファミリーマートですよっていうのを、 書かれています、えー、とそれに対して、えー、とここにも、えー、とポイントとして 5E、えー、マートというものが書かれています。でこういった場合、えーと、どちらか1つであれば十分というか、2つあるのは間違っている状態なので、えー、と片方に、えー、と修正する必要があります。 はい、自動販売機もあります、えー。自動販売機は別にあってもいいので、えー、とどっちを残そうかなって感じなんですが、うんあまあ建物であれば十分です建物ここだけ残すか。で、えっ、ー、と、一応タグの内容も確認していくんですが、 えっ、ー、と、こっちは、ファミリーマート、えーと、ファミリーマート、ファミリーマート、はいはい。が、あの、重複してるけど、まあいいでしょう。えっ、ー、と、こっちは、えっ、ー、と、まあ同じようなことは書いてあるけど、ATM イコール US っていうのが書いてありますね。えっ、ー、と、これは、なんか、まあせっかくあるから残してもいいなと思うので、えっ、ー、と、 消す代わりに、えっ、ー、と、こっちに、えっ、ー、と、ATM、あ、ATM イコール s を追加して、内容をあにマージした上で、こっちを消すというふうにしましょう。えっ、ー、と、 えー、っと、えー、っと、で、今削除して、で、そのからこのエリアのタグを編集したんですが、えー、っと、まだ、えー、っと、オープンストリートマーーップのデータベースには反映されていない状態です。えー、つまり、えー、このブラウザ上で編集した内容が、えー、っと、今、こちらの手元の、えー、っと、PC、 のブラウザにだけ編集内容が記録されている状態でそれをアップロードする必要があります。というわけでアップロードします。ん、えー、っと。えー、っと。ジバイ。ジ、えー、の何口って言えばいいのこれ。 う ん, ああうん。 えっ、ー、とえっ、ー、と w a l k t h r o u g h このタグ何 ?ID エディター久々に使うからあんまりあれだなこの辺のタグの意味分かってないけどえっ w a l k t h r u h ボークスプログレスって何ちょっとこれ普通に気になるからちょっと調べて調べていい調べていい調べていいってかまあ調べます調べますがこのタグ何えー、っとボックスボックス ユーザ ー, ー, ーが100編集未満しかオープンストレーザマップを編集したとない場合にえっ、ー、とこのタグがつくんだああ<笑>じゃああれかあの IT エディターのチュートリアルちゃんとやってねえやつ だ, だ, ろだぞっていうのがここに、えー、とバレるわけですね<笑>なるほどなるほど いやちゃんと、IT エディターの、えっ、ー、と、チュートリアルをちゃんとやっていれば、えっ、ー、と、この、ウォークスループログレスがウェルカムしれなくて、もうちょっと先の方まで、えっ、ー、とは、入った状態で、ここに記録されるわけだ。なるほど。はい。つまり、えっ、ー、と、私は、 ID データのチュートリアルをちゃんとや っ, てやってない14回目の編集のユーザーです。というのが、チェンジログにどうやら記録されるそうです。はぁ、あ。いや、あ, あはい。えっ、ー、と、じゃ方言は地元の知識で、えっ、ー、と、こんな感じかな。じゃアップロードします。 せっかくだから、チュートリアルやるかえー、っと、多分初回の、えー、っと、IT、IT エディターの編集時に、編集とか起動時に、えー、っと、もう真ん中にでかくあの、チュートリアルのモーダルが出て、開始しますかみたいなことは言われたはずで、 えっ、ー、と、それを完全に閉じちゃったんですよね。まあ、大体わかるし。て。えっ、ー、と、こから始めるのかなじゃあまあ、せっかくだから、やりましょうか。一緒に、えっ、ー、と、皆さんと、えっ、ー、と、今これを配信を見ているかもしれない方々と、えっ、ー、と、ID データの使い方を、えー、学んでいこうと思います。ああ、ID でーん使ったことないからなーらえっ、ー、と、 ないこともないけどここで編集したとしても、えー、アップロードされないから、えー、編集していく変な編集したとしても、えー、とあんご安心くださいということが書いてありますね。新しい言葉を紹介するにあえて語りを使います。なんかこの イタリック体を使うっていうあたりが、なんか、海外のソフトウェアとか、えー、テキストにありがちなやつですね。日本だとあんまりイタリック体って使わないというか、太字を使いがちなところ、けども、イタリック体が出るそうです。えっ、ー、と、傷まったら下にあるパンで、スキップしたりやり直しができます。はい。 ここをドラッグすることができます。ああ、ドラッグができます。はい。えっ、ー、と、あ、早速あれだな。い読み飛ばしたったけでいいか。えっ、ー、と、ポイ入りやドラッグ パ, パッドをクリック、スクロールしたり、えー、プラスマイスこれか。プを押すと、ズームアウトでき、ズームイン、ズームアウトできます。はーい。いきます。いきます。ズームアウトできます。 通物で表されるものを表現するために、ここでは地物という言葉を使います。えー、っと、はいはい。 誰でも読めないんだわ。うん。ポイントをクリックします。素晴らしい。あん、何でも覚えてくれんじゃん。はい。あなんか覚えてくれたからなんか文章読むの忘れたわ。えー、っと。私物を選択されると、ええー、今今に表示されてます。ああ、はい。 チブスエイトの戦闘部分にその地物トウ別が表示されます。あ、はいはい。とで、戦闘、えー、部分に地物トウ別が表示されます。えー、と役場です。えっ、ー、と、項目があって、 地物の詳細そう、えー、地物の属性が表示されます。えー、と、閉じるとキャバーツを押してください。はい。あれキャバタンがないぞ。閉じろってことはい。えーと、地物を探すこともできます。えー、スプリングストリートを探せ。はい。あ入力6閉じるだろうが。はい。はい。はい。選択されました。はい。 えっ、ー、と、灰色用に表示される項目は、役場用に表示される項目とは異なります。ああ。選択した、えー、地物の種類によって、この詳細、えー、属性の部分に表示される項目も変わってくると。例えばこれ道路だから、道路だから、えー、と最高速度とか一方通行とか表示されるけど、えー、と、うんさっきのなんとか役場役場とかに一方通行とか、 入力されることはないから、そういったものは表示されないと。で、えっ、ー、と、閉じます。で、えっ、ー、と、ポイントを押してください。ポイントを押してください。OK、押すのポイントを押すの。ポイントを 押, 押すよ。うーん、ポイントですから、はいはい。えっ、ー、と、ポイントボタンを押して新しいことを追加してみましょう。 このポイントじゃなくてこのポイントね食べまえー、あるチーン。ファーストポイントを建物の上に移動し、クリック。今回追加したポイントは喫茶店です。はい 定してないんで、ほ、ま、ら、あ。はい。えー、はい。わからないと、空欄のままで構いません。うん。えー、エキストについて地元の知識で持ってるところで書いてみましょう。名前を書いてみましょう。名前を知らないぞ。はい。名前を知らないから、名前を知らないから空欄のままで構わないんじゃないの 知らな何か入<笑><笑>力したら聞いたわ。はい。更新したのまにはすぐ手続に記録されます。<笑>えっと、まずとしますか。はい。えー、っと、<笑>インプロスに存在しており間違った安全であることがうかれです。今、撮影したやつを選択。はい。 加えたりえてみましょう。えー、料理、えー、っと、ピザ売ってる喫茶店です。えー、閉じます。右クリックする編、ね、集メニュー。あ、右クリックもできんのね。はい。クリックができます。実世界に存在しない一部削除して構いません。はい、削除します。えー、っと、保存するまではお買い物すができます。は、え、い、ー、閉じます。 さて、これであなたはポイントの作成編集が分かりました。これはまだ所章であって、まだエリアとラインと建物っていうのがありますね。長えな一旦これ、一旦これで終わらせていい<笑>はい。大体分かったやろ。えー、っと、こういうの良くないんだな。 今のチュートリアを進めたことでさっきあのチェンジセットに記録されるこの Walks Progress っていうのが、えー、とウェルカムから、えー、とナビゲーションポイントまで進んだのかなっていうえっ、ー、と情報が次の編集から記録されるようになるんじゃないかな多分。だからえっ、ー、とこ の,、えー、このチェンジセットを編集したやつは えっ、ー、と、チュートリアルをポイント、と途中のポイントまでやって投げ出したやつだぞっていうのが記録されるようになると。さっき編集したやつはウェイカムで終わってたから全くやってないってことがわるかるって感じですかうーん、それよりはちょっと、それよりはちょっともし自ななやつだろうっていう上に、えー、記録が残るのかな、多分。 でここ編集しようかな。この工事中のやつってもう工事は特に終わってるよね。終わってるけど、うん、終わってることは知識としては知っているが、ちょっとあれだな、実際現地に行って、 調べないとだなよく、あの、なんていうのかな。確信が持てないというか。うん。じゃあまず千葉を題材、千葉駅を題材に選んだんだよ、ね、って感じだけど。うん。別の場所にするか トラ の, の穴あんじゃん。トラ の, の穴はもうないんだよ。トラの穴を消しましょう。じゃあ。え編、ー、集。えー、おは。<笑> 千葉中央のこのスクランブル交差点で航空写真だとこんなふうに見えるんだ<音楽>えー、っと虎ノ門編集するんですがえー、っとちょっと違うとこが気になったっていうかこれセブンイレブンじゃなくね これ多分、えっ、ー、と、この隣の建物がセブンイレブンなんでね。で、こっちが確か、この線の低い方の建物が、なんだっけな、日高屋じゃねえかな。確か。ここの日高屋は最近行ったはずだから、レシートを探ればあるはず。 ええー、と、どっちから編集しようかな。うーん、虎の穴から編集するか。これは明らかにもうないやつだから。ええー、と、虎の穴をクリックしました。で、ええー、と、属性は本屋で、虎の穴って入ってます。あ、住所も入ってんだねあ。丁寧にウェブサイトも言われるが入っていて、 えっ、ー、と、フロー番号が、えっ、ー、と、これ2階だから間違ってるんだけど、えっ、ー、と、まあ入ってます。えっ、ー、と、まあせっかく入ってるけど、ここにはもうテナント入っていないので、何が入るんだろうね、ここ。はい、そうと思います。で、ちょっと戻す。虎の花千葉店だっけ しん、はい、これを消しますんと、はい。えー、っと情報源は、えー、地元の知識 で,、えー、っとで問題のあれを見てみましょうえっと ウォークスループログレス。ウェルカム。ウェルさっきさっきウェルカムだけだったのが、えー、ウェルカムナビゲーションポイントまで進みました。でもまだチュートリアルは全部終わってないということが、えっちにセットのりログ、えー、タグで分かってしまうと。なので、このユーザーはまだ15回しか編集してないぞっていうのが、えー、記録されてしまうんですね。 はい、じゃあ、トします。えっ、ー、と、えー、配信でえっ、ー、と、ちゃんとできてんのかなってのが毎回気になるんだよな。これあの あの、視聴者数何人か知らないけど、あの、コメントがない以上、あの、実は配信してるように見えて、誰にも見えてませんでしたってオッチがあり得るわけで、えー、っと、こで確認するのがいいんだろうな、えー、と。 えー、っお、ツイッターには流したのか。ツイッターには流したけど、えっと、これ、あれだな。公開範囲が限定公開になってんのか。これは公開でよくて。うんと、 でも限定公開でも、ツイッターに流した URL は普通に見えてるはずだから、うんと、まあ多分見えてるでしょう。っていうのと、一応ライブ配信の画面も見ておいて、えー、っと、どうやら配信されてるらしい。えっと、 配信自体の設定ってどっかでやるんだろうなぁ。これかなこれ仮想カメラのやつか。えー、っと。なんかこの、なんだよな。YouTube の、えー、っと、超低遅延とかその辺のマニフェストの設定も、なんかどっかでやった気がするんだけど、これ バーでー設定したやつなのかなうん。まあ、まあいいや。はい。えー、っと。で、ね、作業しても、あのね、配信に映らない画面の操作をずっとしてても何、何やってんだか分かんないって話になっちゃうから。 えーと、続きで、こっちの、えーと、セブンイレブンが変な位置にある点を直していこうと思います。えーと、早速なんですが、これ多分航空写真がずれてんだよな。えーと、編集する前に航空写真を何とかしたいんですが、うーんと、これかなぁ。 地理院の表現地図使ってもいいんだけどあの国土地理ンの地理院地図のファイルも、えー、と一応オープンストリートマップで、えー、と利用していいことになっているので。 えっ、ー、と、ま、あそれをトレースしてもいいけど、ま、あなんか配信に出るにはあんまり面白みがないので、えっと、どうしようかなこれもいいのか。えっ、ー、と、書いてみます。はい。こういうね、あの、完全に、 正方形じゃないやつとかってね、書きにくいんだよね。えっ、ー、と。こううエリアがきます。J. O. S. M. 以外で建物を書いたのは初めてかもしれないな。これもうちょっと、こう、こんな感じな気がする。 えっ、ー、と、航空写真に戻します。えっ、ー、と、戻して、で、あの、この2つの建物、まだ、あの、エリアが書いたものの、えっ、ー、と、ここにエラーが出ている通り、えっ、ー、と、エリアに全くタグが書いてない状態なので、えっ、ー、と、そもそもこれが建物であるのかという情報すらないから、えっ、ー、と、このエリアは建物ですよっていうのを書きます。えっ、ー、と、建物です。 そしたら、エラーが消えましたね。はい。で、えっ、ー、と、もうちょっと細かく書こうとすると、ここにあの、全体で何階建てなのかとか、えっ、ー、と、メートル単位で高さを書いたりすることができるんですが、えっ、ー、と、うん。わからんので、えっ、ー、と、航空写真じゃわからんので、えっ、ー、と、とりあえず建物だけ書きました。で、えっ、ー、と、その上で、このセブンイレブンはここではありません。ということで、 こ, こに移しますはいよしセブンイレブン自体は得意直す必要ないかなでえー、っとえー、っとセブンイレブンを正しい位置に修正したっていうのを書くか 情報源は相変わらず、えー、と地元の知識なんですが、これに加えて、えー、航空写真を使いましたよっていうのも、えー、と航空写真で、えーえー、はい。という感じで書いていこうと思います。えー、16回目の編集です。 はい、これでアップロードします。はい。まあ、まあ、地味だけとこんな感じで、えっ、ー、と、編集が進んでいくっていうのが、えっ、ー、と、オープンストリートの編集という感じです。えっ、ー、と、なんか変なのないかな変なの、変なのを探して、変なんていうか、あの、 えっ、ー、と、明らかにな間違いがあったら修正していこうかなと思うんですが、うんと、パッと見た感じじゃないなないっていうか、知ってる範囲ではないなああ。ここが、えっ、ー、と、プラナーの千葉店が閉店したっていうのはあるんですが、 えっ、ー、と、メロンブックスって書いてあるのかなメロンブックス結構、わかりにくい場所にある店舗だけど、えっ、ー、と、わかりにくい場所にあるだけに、あるだけに、あの、どの辺だっけっていうのは、ちょっとロ、ロへっていうか、あ、これだ。書いてあるじゃん。えっ、ー、と、 メロンボックス千葉店千葉店はい書いてあるえー、うん何も直すとこがないな<笑>結構いいことなんだけどいいことなんだけどいいことなんだけどこれ書いたの誰 編集履歴ってこっから見らんないのか右クリックしてみると。待って、これ何ジュース以外のタブをべて削除します。そんなのあんな。えっ、ー、と、これの編集履歴を見たいときってどうするんだこれこれじゃないか。メロンバックスのロゴが出てきたよ、ね。 ビキペディアから取ってるのね、この画像。えっ、ー、と、あこれかな多分、ノードの履歴というか、ノードの URL が表示されるから。で、えっ、ー、と、ノードの変更利益を表示すれば、多分、最初に追加した人がこの人だっていうのが出てくる。えー、この j a ルー、NZ。読み方が、読み方がわからんけど、ソフマ、メロンブックス、フロマージュ、トレーターズっていう名前のチェンジセットで追加したっぽいですね。えーえー、もしかしてこの、えっ、ー、と、千葉以外もまとめて編集してるあ、すごっ。 じゃないこの人はもう一回の編集で全国のメロンブックスとかソフトマップとかを書いたってことああ、アニメートも書いてる。第1版だからあの新しくノードを追加した人ってことですね、これ。へぇ。どこにお住まいの方か知らんけど。 こういう感じの？パックショップをめちゃめちゃ編集してることなのかな？な 東口エリアの方まで見ていくんですが、うんんこれ何あ店舗用地なんかエリア石銀座あなんか地域を囲って。 点外的な地域を囲ってるのかこれってオータンコー ORG のウェブサイトだとあこの赤い背景に表示されるんだ。えー。てかこの地域を西銀座っていう地域を知らなかった。 開発で工事中の、えー、とエリアがありますね。うん。これはまだこう普通に工事中だったと思うんで、そこに修正する必要はないでしょう。ヨドバシカメラがあり、イエローサブマリも書いてあるよな。で、えっ、ー、と、ここに、えっ、ー、と、最近、えっ、ー、と、 解体されて、えっ、ー、と、新しい駅前のビルが建ちましたっていうのがあるので、書かれてなかったら書きましょうと思ったら、なんかもう書いてあるんですよね。早いなぁ。マインズ千葉って名前なのあの建物。9階建て。はい。うん、なんかもう、うん、編集する必要ないね。 うん、やることないな。この配信終わるかえっ、ー、と、これを編集し、これを最初に建物を作って、建物の外形書いたの誰かっていうのを見ると、K-31 さんが書いたらしい。えっ、ー、と、なんか、チェンジセットの利益日本語で書いてるから日本の人なのかな多分。 うん。てか、あれなんで、最初の編集の時点では、あれか、ビルディングコンストラクションだから、あのまだ工事中のビルの時点からもこれを書いてたんだね。で、えっ、ー、と、完成したから、ビルディングイエスに変えて、えっ、ー、と、住所とかも書きましたっていうことなのか。ええー。で、ビッグカメラも書いてある。 うん、営業時間も書いてある。うん。やることねえな。<笑>はーい。じゃあ、もう、ここはもう、ちょっと、まあ、もちろんあの、この建物はビッグカメラとサイゼリア以外にもいろんな店が入っているので、 えっ、ー、と、他にも書く必要はあることにはあるんですけど、えっ、ー、と、知らないので書けないっていう感じなので、えっ、ー、と、実際あの、現地を見て、えっ、ー、と、書かないことには、ちょっとあの、正直覚えてないので、えっ、ー、と、書けないので、えー、これ以上先生成できるものはないかなっていうふうに思ってます。ないよね、多分。 か、かかくもあーカーカーカーカーカーカーカーカあカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーセガカ、えーカ、えーカーカーカーなんだっけ、えーなっカーカーカーカっカーカーカーカーカーカーカーーカーカーカーカーカーカーカー えっ、えー、と、ゲーム、ゲームセンター。いちなみにゲームセンターってなんてタグなんだえ、レジャーイコールアミューズメントアーケード。なんかゲームセンター系のタグって、一時期あの、OSM のタグがなんか、いろいろ、いろいろ直接あった気がするんですよね。 今日も見ていきます。えっ、ー、と、知らない、あの、OSM で編集をお待したことない人に聞い説すると、あの、OSM のなんか、えっ、ー、と、タグにどういうのをつけたらいいの か, たいいのかみたいなのは大体、だいたいこのオープンストリート t ップの e p u i を見ると、えっ、ー、と、わかることが多いです。 うん。状態を承認のタブっていうカテゴリーがついてるから、たぶんこれあれなのかなんかプロポーサルがあったのかなどうなんだろう対応するプロポーサルが Google ア, アップルーブって書いてあるけど、これか。 プロッポーズ・フューチャーズ・ギャンブリング、えー、ああ、なんかギャンブル系のそのカジノとか、えっと、いろいろあった中、あの、なんか全体を、えっと、ひとまとめに提案してるんだ。その中に、アミューズメントアーケードっていうゲームセンターの えっ、ー、と、タグも含まれてるやつなのかなえぇ、ー、こんなのあったの知らなかった。多分あの、僕がオフンスイートマップでゲームセンターを書いたのは、多分このプロポーズがない頃だったと思うので、千0 1 3年だもんね、もっと前だったはずなので、その頃は、あ、これか。 ビデオ、レジャーイコールビデオアーケードっていうと、あ、これだった気がするな。これは廃止になったんだ。ああ、時代遅れのタグになってるから、えっと、これが廃止になって代わりに、えっと、変更さっきの、えアミューズメントアーケードタグに変更されたらしいです。 うんと。はいはいはい。まあ、新しく使うなってことなんで。なのかなえーと、今ついてるタグは新しい方のタグだから使ってよしっていうことで。えっ、ー、と。 企業です。瀬川ではありません。でこれに加えてえっ、ー、と店舗名を入れたいんだけど店舗名うーんえそのコ ビ, コ, ビコビットナインティーンの臨時営業時間とか入れ入れられるんだへ、えー、知らんけど。 違うらんから入れられないけど。ええー、まあ、いいや。これは、えー、とえと、ー、追加ってやったけど書けないので、クーラーにします。ええー、と、そうじゃなくて、ええー、と、あれんだよ。葉店っていう情報を入れたいんだよ。ない。ない。 ないか、ないか、ないかったら、手動で追加するしかないよな。ブランチ。はい。はい。って感じです。あとなんか入れられるのあるかな。ウッチウィッチ ウィキデータってっ自分で入れたことないけどこれどうやって入れるのえっ、ー、とその仕事についてのウィキデータの ID うーんとこれでチェーン店とかの場合 えっ、ー、と、データを意識しな、使うべきでない項目。えっ、ー、と、題材だったらサブジェクトコロンを意識データを使うべき。ブランド、ブランドにはブランドは意キデータを使うべき。だから、 えっ、ー、と、つまり、さっきのあの、ギーゴ千葉店の場合だと、えっ、ー、と、ウィキデータにギーゴのウィキペディアのページをリンクするのは適切ではなくて、えっ、ー、と、もし仮にギーゴ千葉店っていうウィキペディアのページがあるんだったら、それが入れられるんだけど、そういうのはまあおそらくないはずなので、えっ、ー、と、そのギーゴの ビキ ペ, アのページはブランド、ブランドに入っているブランドコロンの Wikipedia データに含まれるのが適切だろうということなのかな多分、まあっ。チェーンストアとかも書いてあるからそういうことなんだね。だから、えー、ここに書かないといけないのはもう一個あ でえっ、ー、と、まあネームがキー語なんだけど、えっ、ー、と、ブランド、ブランドを入れたい、ない、ないから、やっぱりまたタグを追加する必要があって、ブランド、あ、ブランチじゃねえよ。ブラン、ブランド記号、ー語で、 にえっ、ー、とブ ラ, ンブランドキデータにえっ、ー、とデビッグペリアを探したいからあえっ、えー、とギーコギーコで見つけたけど 行けたけど。えー、っと、ウィキデータどうやって入れるんだ。ウィキデータ ID を探す。ウィキデータ ID デキデータアイえー、っと。このインターフェースじゃないんだよ、これ古いウィキデータのデザインだから。 ないぞ<笑>ないかない<笑>ツールあこれかデータ項目セガワールドだからその名前じゃないんだよあどうしよう ウィキペディアの編集を始めちゃうとちょっともうオープンスイートアンプの編集がマジで済まないからえっと一旦これ外すとえっとうんまあいいかはいじゃあえっとブランドだけ入れます 追加しましまたちなみにアドアーズはどんな感じで入ってるんだアドアーズは、ああ、なんか w i k ー d 入ってるな。で、英語表記とかも入ってるけど、まあ、ギーゴは英 語, 英語表記でもギーゴだから、まあいいやろう。これで保存します。えっ、ー、と、作成した地物、ゲームセンター、ギーコ。はい。 情報源が、えー、と地元の知識 で, でアップロードします。こんな感じかなとこれでえっ、ー、と D5 千葉店が入りました。でそろそろ時間経ったからあのこっちのマップにも 編集した内容が反映され始めてるはずで、さっき編集した、えっ、ー、と、セブンイレブンとか、えっ、ー、と、トラの穴とか、トラの削除したやつとか、残ってんじゃん。<笑>残ってるけど、あの、これキャッシュが残ってるからで、これリロードしたら、リロードしたら、ああ、変わりましたね。えっと、ここに建物を追加したのと、 セブリルが、さっきこの辺にセブリルって書いてあったのがこっちに移動しました。で、えっ、ー、と、ここにあった、えっ、ー、と、虎の町場展も、えー、と削除されました。これ、点が2つあるのは片方が写マンで片方がハードラボですね。はい。あれさっき、えっ、ー、と、ハードラボとか写真版とかって、 よく見てなかったけど回数ああやっぱり、えー、とレベル1になってるけどこれえっ、ー、と羅針盤は、えー、とこの建物の1階にある店舗なのでえっ、ー、とレベル1って書いてあるのは間違いですねえっ、ー、となんでかっていうと、えー、このレベルっていうのはあの海外欧米の イギリスにおける回数の数え方なので、えっ、ー、と、地面と同じレベル、い, いわゆる日本でいうところの1階っていうのは、えっ、ー、と、向こうでは0階と表示されるで、向こうでいうところの1階っていうのは、日本でいうとこの2階に当たるものなので、えっ、ー、と、ここでは写真版は、 0、えー、回と表記しなければいけないので直します。これがあれだな、さっき気づかなかったな。うん、出てこない。あ、出てきた。えっ、ー、と、まず、写真版。 羅針盤は、えっ、ー、と、あ、これ注釈書いてありますね。日本の1階をロって書くんですよ。元通りなのでこれはロって書きます。で、多分これも間違ってんだよな。ハードラボも、これも1階にあるので、1階にあるってか、羅針盤と併設のテンパ。 で保存しましまょう。はいでえっ、ー、と情報源が、えー、またこれが地元の知識で書いてましたえっ、ー、とあっ展示セットの数が着々と カウントアップされてますね。十八回目の編集です。はい、これで編集されました。あれだな。あ、う、の、ん。島中央のオタクショップが。割と。充実してるっていうか。しっかり書いてあるんだよな。 スルカヤとかも書いてあったそっか、これじゃねえな。あれどこで書いあ、これこれこれ、するかや。あと、なんか、あれもなかったっけう、えーん。忘れちゃったまあいいや。でもさっき、あの、ヨドバシチ店、 あるえっ、ー、とビルのところにもイエローサブマリンが書いてあったりとかしてとあのこの千葉界隈のワークショップに行く層がオープンストリートアップを編集している節があるなええっ、ー、とあとどこが編集してる うん、ちなみにゲームセンターってオープンストリート t a 4RG の地図に表示されるのかなあ、アドバンス表示され、あ、ギーゴ表示された。はい、これが先ほど編集したギーゴ千葉店です。反映されるの早いですね。反映されるのが早いのか、あるいはあの、 ブラブが喋ってて、もう時間が、あもう0時23分じゃん。はい。えっ、ー、と、9月曜点を追加されましたね。一応あれだな、チェンジセット、チェンセットのパグがどんな風に見えるのかっての一応見たけど、これですね、えっ、ー、と、チェンジセットカウント17で、 えっと、ウォークスループロジェクトがポイントまでしか進んでないですよっていうのも書いてある。あ, あこんな感じに見えるんだね。はい。はい。あとなんか書けるのあるかな。こっから離れ、お、新千葉のあたりとかも全然書けない、ね、書けないっていうか、何があるかあんまり 知 ら, ないからうんうんこの辺あるけど歩いたことあるけど何の店舗があるかまでは覚えてないななんかあのエルサ絨毯の店があるってことは知ってるけどちょっとどこだったか忘れた。 のぶという郵便器はここです、ね。いや、なんかやたら営業時間が短いっていうことだけ知ってるけど、営業時間が何時何分だったかは覚えてないから、やっぱり書けな い, みたいな。サイセリアのぶと店も書いてある。うん。あれ西島ってどの辺から行くんだっけえっ、ー、と。 サイセリアの交差点を曲がるのかんんあいいのか。踏み切り渡って、次行くと西芝につくんだ。ああ。で、確か、えー、っと、この辺が、あの、今月の頭ぐらいに見たときに、あの、 このファミリーマートって書いてるやつがサンクスになってて、うん、いつの橋でやってやつだったんであのファミリーマートに修正したっていうのは覚えてます。 何書こうかって話なんだよな基本的に住宅街だしえー、っと店舗とかもあることにはあるけど名前覚えてないんだよなあれ ブレがあるのかーブムうん書くネタがない書くネタがないっつうか現地行かねえと分かんねえなロ路地裏カフェって何 浦カフェ知らないなこれうん土浦カフェっていう情報しかないわ実名っぽい感じのユーザーが編集してる 何も書くことがねえしここもちゃんと工事中に変わってるんだよなまあ千葉のパルコがあって面白いですねで千葉銀座通りをこに行くとキーボールがあってああ中央区役所もこっちにちゃんと写されてるんだよな ええー、あと何書くよ。ええー、もう、あれか。とりあえず、今日これ以上書くことないから、今まで配信終わるか。はい。えっ、ー、と、ちなみに今配信、どのくらいやってんだんーと、 えー、っと経過時間がわかんない。たい1時間くらいやったのかなえー、っと、動画の詳細。あー、ウィンドウがええー。まあいいや。動画の詳細で、えー、っと、うん、経過時間。 で、あ、まあ、あれか。OBS の方見れいのか。OBS の方見ると、えっ、ー、と、1時間13分33秒。うん。OBS の統計情報とか考えてなかったな一応、あのー、OBS の練習つってる配信だから、この辺もちゃんと見た方が良かったんだろうけど、えっ、ー、と、見た感じだと、 特に配信でドロップしてるフレームはなさそうだから、うん、特に、あの、なんだろうな。今回あの、家の中無線 LAN 経由で配信してるので、なんかそれだけ原因で遅延とかドロップとか発生してたりするかなと思ったけど、そんなことは特になさそうだから、 まあ、それはまあよかった。うん。ええー、っと。えー、あとは問題はあれなんだよな。今回、あの、配信してるけど、あの、マイクと、あと BGM の音量バランス的なところが、 ちょっとあの、後で録画を見返してみないと、えっ、ー、と適切、適切な音量になってるかわからないので、そこだけ心配だけど、なんか、うーん、まあ、まあいいか。こんなもんじゃねえのっていう。あ、で、あれだな、あとは、今あの、えっ、ー、と、自分の配信を、えっ、ー、と、別ウィンドウで、えっ、ー、と、 見てみたんですが、うんこれちょっと文字ちっちゃいね。今更だけど。今更だけど文字ちっちゃいね。もうちょっと大きくしてもよかったかもしれない。こ の, このくらいかこれ今拡 大, 拡大率 150% だけど、このくらいだと、えー、っと、まあ、仮に、えー、っと、配信をスマートフォンとかで見てる場合でも、 えっ、ー、と、まあ、見えるかな。多分。ただ、これが、あの、拡大率大きくしすぎると、えっ、ー、と、えっ、ー、と、このブラウザービューページの、クライアントビューの、えっ、ー、と、領域が狭くなってしまうので、ID エディターが正しく動かないかもしれない。 ちょっとやってみるけど。ああ、大丈夫かあーいや、えーと、建物が表示されてないね。あ、表示された。これ、いけるか。大丈夫そうかな。ちょっと密集すぎてるけど。お、えーと、例えばだ。これで、えっ、ー、と、 スターバックスとかを選択した状態で、めっちゃ左カラムがぎゅうぎゅうだけど、<笑>この辺とかめっちゃ文字が詰まってて、あれだああ、でもこれ配信画面上だと、えっ、ー、と、まあ、まあまあ、仮に小さいディスプレイとかで見たとしても、 こんなに読むのに支障はないかなぐらいの感じになるかな。うーん、あとな、ちょっとこの辺、星の大きさとかを考えたり、考え、もうちょっと考える必要がありそうとっていうのが分かりました。うん。もうちょっと早く気づく、もうちょっと早く気づくべきだったね。 サイズで書いてる、えー、と編集しようと思うと、このタグかな。ブランドなのかブランチなのか、省略されてわかんねえわって感じなんだよなあ。あ, あ、これってか、3型タグ表示してるか。あ, あ、これでちょっと余裕ができた。 当て方タブがあると便にだけどまあ仕方ないか。うん。じゃあなんかこれにまた次回似たような配信やるとしたらえっ、ー、とこのぐらいの拡大率でブラウザを動かして i ディターで編集するのがいいかな。 多分、ID エディターでこの調子だから、JOSM で編集しようなんて言ったら、絶対文字見えないんだよね。確か、あの、JOSM は、ハイ DPI の表示で、本当はスケールしない問題があった気がするので。えっと。まあ、これ。 ちょっと見てて、ここにひかや、ここにも平かやあったなっていう、平かや編集するの2回目なんけど、まあ、け、え、ど、っと、えー、っと、とりあえずいいや、えーこのページ半だし、あのこれで、えー、っと、OPS の実験としてはこんなもんでいいんじゃないかなと思うので、えー、っと、終わりにしようと思います。はい、じゃあ終わりにします。ありがとうございました。